少し休めだって<笑>俺は真っ暗な部屋で一晩中コーヒーを飲んでたよ。これはハメだろうが、もうおしまいっつってんの。あのゴリラども、ここへ来るぞ。俺をばらしにな。冗談じゃない。法の知識も役に立たない。どうすりゃいいんだよ。黙って。座れ。俺の言う通りにしろ。 役を奪ったやつを探せ。俺がそいつらを始末する。そりゃいい考えだ。素晴らしい。待てよ、待てよ。あ、そうだ。退役した大佐だ。g a ン・ガ i シア・コ r テー z 取引を手伝ってくれた他の組織を邪魔されないようにね。聞いてくれ。大佐は今、豪華なヨットでパーティーを空いてて、町の大物が全部集まってる。もちろん、俺も招待されてる。 でも、俺はここを一歩も出る気はないぞ黙れ俺が行くからいいまた、俺も70年代は嫌いじゃないが、そんなケチなパーティーじゃないあんたのそのなりじゃ、変な意味で目立っちまうどこがおかしいここはここだラファエルの店なら、マシな服が見つかるはずだはい、これでよしだ そいつは誰だと思ってんのだ、サくて着させられるわけこのシャツが好きだ、俺。